元世界女王でプロスケーターの安藤美希35がフィギュアスケートペアで活躍する陸ーこと三浦理来21、木原龍一30イコールもに木の下グループにエールを送った。今季の陸流は12月のグランプリ GP ファイナルで日本全発初部位を達成し2月の次大陸選手権も初制覇。 3月の世界選手権、埼玉スーパーアリーナでも金メダルを手にすれば、同一シーズンでの主要3大会制覇、年間グランドスラムの開挙となる。18日に都内で行われた三井不動産スポーツアカデミー、アイススケートアカデミーで講師を務めた安藤は、日本の選手がメダルを取るのは異業。 日本人同士のペアでメダルを取るのが考えられないと言われていたフィギュア界で、キ原ラ選手はトレーニングを積んで一回りも二回りも大きくなった。三浦選手は女性は命を預けるものなので、二人の信頼関係が強さに変わって、メダルに届いていると思う。結果もすごく素晴らしいが、結果以上に二人の絆や努力の結晶が形になっているのでは、と絶賛した。 安藤にとってイリクリは中京大の後輩に当たるだけに期待は大きい。今季は中国やロシアの実力派ペアの一部が試合に出場していないものの、今トップ選手が帰ってきたとしても、あの二人だったらいい成績を残せる実力があると思っているので、頑張ってほしい。と、今後の活躍に太鼓判。